はい、VCP のミクタンです。VCP のハチョです。VCP のダマスです。はい、お願いします。いますはい。と今日は私の持ち込み、はい、ということで、はい、コヒーラ、コヒーラケンパキというものについてやっていきたいと思います。コヒー ラ, ヒー ラ, ヒーラっていうのは、あのなんだろう、圧迫圧迫。 圧迫じゃない や, ん<笑>いや。え、ね、な、え、どういうの？圧迫あ圧着で、ね。そうそうそう。圧着。くっつけるみたいな意味が。怖いっすから殺すみあるから、そ, う そ, う そ, う そ, うそう、それをちょっと一回ね念頭に置いて、まあこれがね実際のものなんだけど、うんうん、これ今電池でこっちプラスで普通に回路に、はいはいはい、なてっていてその途中にアルミニウム、アルミ、そうアルミニウムが。 買ってあるカップだね。はいはいはい、つながってて、で、ここにこの。アルミホイルの玉。玉 う, う、うん、いろんな大きさあるんだけど、これをね。入れてみ。え、これ電気流れるみたいな感じゃなくて、<笑>はいまあ、金属だもんね。なんか小学校の時、アルミなんか電気。ああれ、つかない、ね、つ<笑>かないんですけど。アルミホイルが金属じゃないか、だから。うん 入れたら、なんかほら、ここがここが繋がって、えい、つきまし た, たいいや。ついてませんけど、ええ、えもうして、このままだと、ちょっと流れが悪いんだけど。こうやってね。ぎゅって、うん。でも、え、うん、なんで、つい、くっついてるしなんか。電気通、通りそうじゃないなんかさななんですか、うん。そうなんだけど、アルミニウムはイオン化傾向が。高い、うん。ってことは酸化されやすい。うん、で、目には見えないけど、酸化皮膜が。 くっついてて、こう触れただけではなかなか電気が流れづらいけど押すと、そうそうそう。うちょっと力を加えて。押すだけじゃなくて、もう一個光らせる方法があって、それがチャッカマン。そうチャッカマン。なんだけど火出すやつじゃん。火だけ出した。とりあえずね見ててね。 え、なになになに、え、じゃ、じゃ、じゃ、わかる。え、え、なんか。そう。ああ。オーケーかなんかもう一回ね。おーおーえー、なんで、なんで。すげえす。そう、触れてもないのに。くカチャってやっただけで、回路がつながるように。なる。う<笑><笑>おもろいね。で、動かすと、また消えてしまう。マジックみたいええー、そう。そう、これ、チャッカマンに。 発電として。まあ、それでもともと、あ。<笑>ガスを出して。ガスがあるからね、これはガスないから、つかないんだけど。うん、そうして、かさってて、スパークさせることで。こうは、まあ、うまく回路が。つながってくれる。えー、るそう雷みたいな感じですか、ねうん。これは誰がやってるきですか。あ、できるよ、できるよ。やってな い, い。うん、うん。 ういうい<笑>すごい<笑>楽しそうな一瞬さ種があると思ったことんああなるほどねそ う, そ う, そ う, そう全然誰がやってもつくんだけどこれはこのチャッカマンの中に圧電素子、うん、ってのが入っててそれでスパークさせてそ う, そうすると電磁 波, 電波が出るの、ねうん、でさっき酸化飛膜、うん、流れにくいって言ってたじゃん、うん、それがこのね電波酸化飛膜を溶かして ぱ、ま、っ、あ、てつなげることができるっていうのがタネでそうじゃ今この一瞬のこの勝ちの間に3がひまくピョンって飛してんかつながってんのよすごいすごい、ね、うでまたでもそれはすごい脆いからまたはいだけでいたいな。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい お, おお、おかしくないです。<笑> これがある限り流れにくい流れにくいっていうのは流れないからここにちっさっきチャッカーなんでスパークみたいな感じで。<笑> 超えちゃうかもねチャ<笑>電波が行くでしょうん、そうするとまあ部分的にデロンって溶けるのね酸化被膜が酸化被膜が電波で溶 け, 溶けていくおほら熱エネルギーになるのよそうそうそうそ う, そうで、こうやってちょっとね接してる部分の酸化被膜が溶けていくとそうそう<笑>おなるほど<笑>溶けていくわけよおで、ね、あっちから 接させるねで今消したところの酸化飛膜が今溶けてこう電気がね繋がったところを通っていくみたいなあアルミがほら金属だからそうそうそうそ う, そうああだからこうやってこうパッて電波を買ってあげて熱エネルギーになって溶けて一時的に回路がつながるよって おとってももろいからまた動かしたりしちゃうとあずれて結構あれあるのなんか ち, ちっちゃいっていう接してる面が、ねうん、くっついてる面がちょっとしかないけどすぐずれるっていうそうだからすごい不安定おおなるほどね今回やってみようおあでこれ今は溶けてたん だ, 溶 け, たんだ溶けててニューンってなったんだけどあっそうそうそうやっぱ。 すげえあれあん、ねうん、ちょっっとしかつながってないんだそうえー、面白いな。<笑>ってことでこれすごいシンプルな装置なんだけども、うん、実は見つかったのが19世紀の後半でこうカチッてね電波を発することによってスイッチがオンになったりオフになったりするこの原理が今のね、リモコンとか電気通信とかにつながって、うん、で今こんなね便利な世の中になる、うんうん、そ, のそんな大発明。 だったの。てかあのごめんなさいちょっとなんか気になってたんですけどずっとこ こ, これなんですかこれ。ああ そ, そうそうそう。<笑>そうそうそう こ, れこれねあれもともとの回路はこのね単色の LED がつながってるだけなんだけどもそこに並列でこれはフルカラーのね LED でルーそういろんな色。 えー、赤になったり青になったり緑になったり表面にいいてみたいなっそうです、ね、<笑>なんか色んな色に変わる LED をその、うん、さっきやった回路に並列で繋いだもので、うん、っていうのをやってみたんだけどちょっと面白いことになるからちょっと見ててだけるう赤だとつかないのかいも カエルはつながってるけどそうあ色によってなんかこっちがついたりつかない。赤で、だ、うん、けどこっち側の消え て, て、あ、今緑で、緑になるとそっち側の LED がついてて、また赤になると、ぎゅっと、ぎ、ね、LED は暗くなる。で、今また緑になったんだけど、いてそう緑になると、こと気がつく色によって明るくなる。 明 る, さがなんかる明るさが変わる、うん、こっちにね、うん、この装置の回路図がこれなんだけど、うん、これが今いろんな色に光ってる LED でこっちが単色の LED なんだけども、うんまあ、この LED 色によって定格電圧っていうのが ずっと「あっごあんなさい」って「俺何?」みたいな<笑><笑><笑>で。まあ簡単に言ったら電気の流れやすさが色によって変わるんだけども、うん、それがこっちの LED 赤の時はこっち側にね全然電気が流れないから暗くな暗いっていうか明るさがすご い,、うん、小, さいそう小さくなっちゃってでも青緑の時はこっちいっぱい。 電流、電気が流れるから、うん、今かな今じゃないか。 あのこのね、いろんな色になる LED をつなげるとこっち側の単色の LED の方がそうそう 明, る明るくなったり暗くなったりするっていうことが。色が関係してるんですねそそそそうそうそうそうと、ね、いうことが分かりました。なるほど面白いな、はい、<笑>くて面白いなと<笑>いうことで、はい、今日はコーヒーラケンパキ。 やっていきました、はあはい。はい。はい。初めてでした。面白かった。はい、またお願いしますよ。<笑>知らないことばっかりだなね。はい。じゃ次回もまた面白いネを誰かが持ってくるということで。<笑><笑>じゃ今日はそんな感じで。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。<笑>ば<笑>